今日は暖かい日になっていますジャン君は目が覚めて動き出すとくしゃみをしてしまうので寝ててくれるとありがたいですもう夕方もうあの WBC が始まっているので夜なんですが長いこと寝ています寝てるね ちゃんもここで寝ていますジャンくんジャンくん、プシャミはだいぶ止まってきたけどまだなんか眠そうだね、うん、でもちょっとフゴフゴしたりしてるよね<笑>明日は治るかな、うんねうん、来週火曜日だよ はい、えー、おはようございますお昼ございます、えー、今日は色々あってですね色々なことが色々あったので、えー、祈りの歌という、えー、テーマでやっていきたいです、えー、なのに